皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月11日、最後の最後によくわからないゾロ目センチメートルを釣ったところで、今回のフィッシングコンテストも終了しました。なんとかピタリ賞だけは取ることができましたが、最大も最小もかすりもしませんでした。どうなっているんでしょうか。マンタドルボードは、またもやお預けとなってしまいました。 ようやく蒼天のソラの第18巻を買いに行くことができました。そして、ようやくアズリアのウィッグを手に入れることができました。早速装備してみましたが、これはすごいですね。色い々ろいろな可能性を感じさせられるウィッグです。普段使いもできる、なかなかの高性能ウィッグなのではないでしょうか。今回の天国は、驚きの一発クリアでした。でも、ベルト効果がちょっと残念でした。